なんと店舗の情報が入っっておりましたやったやついにーッとスタート どうもみさんこんにちは。監督ラボの監督です。え、今回はですね、ウーバーイーツ注文していきたいと思います。そもそもこの、u ーバーイー t s は何か、まあ、いろんな話を聞きました。アプリをダウンロードしてみましたがえ、監督のですね、いる地域はですね、対象外ということが分かっておりました。で、先日、友人からですね、ウーバーイーツってそっちやってんのって聞かれて、いやいやいや、いや、まだでしょ。いや、ウーバーイーツの人いたよって。えー アプリをです、ね、もう一回ダウンロードしまして見たところですねなんと店舗の情報が入っておりましたやったーついに e a t s 利用できますというわけでですね調べてきましたので共有していきたいと思いますこの動画ではですね私監督が個人的にですね良かった商品ですとか映画ですとか作品をですね徹底的にレビューするという動画のチャンネルとなっておりますのでじゃ早速紹介していきたいと思います まずですね、ウーバーエイジとは何ぞやということでですね、アメリカ合衆国のサンフランシスコに拠点を置く、ウーバーテクノロジー、オンラインフードデリバリーサービスというものです。そして、2016年ですね、本に来ました。やっと北海道札幌にも 届きましたよ利用したいと前から思ってましたアプリを使って対応してます飲食店にですね電話じゃなくてタップで注文できてしまうというサービスです仕組みがですねお店側とお客さん側がお金を支払って配達パートナーに料理を運んでもらうシステムです自分の住所をですね入力する場所がありまして対応できる店舗とですねメニューが表示されましてどれがいいかなと注文できるものとなっておりますで商品はですね一品から注文ができますおしゃれがですねカードにします 現金の手渡しなく商品だけを受け取ることができます場所の指定なんですが自宅の他にですね例えば近くのコンビニですとか飲み屋公園もですね指定することができます配達をしてくれるということでですねまあその分だけやはりその配送料ですね手数料というものがかかります通常ですと商品代金の 10% が割増で支払うことになりますあとは700円以下だとプラス150円を支払うということになりますこの点に関しては注意が必要です 余談としてですね、この Uber Eats の配達パートナーっていうのもちょっと調べてみました。Uber Eats パートナーですね、副業としてもかなり最適です。配達する時間や場所を自分で決めることができます。配達員はですね、配達バッグのウバッグというものを背負って配達をしています。配達パートナーはですね、個人事業主というものになります。アプリをですね、オンラインにすることによって、好きな時に好きな場所や時間で働くことができて、週単位で給料をもらうことが可能です。配達員はですね、 18歳以上で自転車か原付バイク業務用の自動車をですね。使うということになります。ちなみに給料なんですが、移動距離を計測してその距離に宮給料が支払われるというシステムになっております。またですね。時間や曜日によってですね。ボーナス入ったりですね。お昼のランチタイムですと、ブーストというインセンティブが追加されます。はい、ではですね。これから初 ubereats 注文していきたいと思います。何を頼もうかな？ b ーバーイーズのアイコンをタップ。住所が出ておりますので、スターバックス、カレーハウス、カツヤ。まあでも、カツヤとか中尾は結構行っているのでね。いや、ベントスは普通すぎるから、カレーのここ行って、いやでもね、こんな暑い日にカレーはね、どうせだったらあんまり行けないところがいいんだよな。スタバか到着時間が3から40分。そう考えてくると、ちょっと今結構腹減っているので、スタバにします。いや、迷うな。いや、ピザにしようかな。いや、やっぱり、なんやかん やっぱスタバスタバだな はい、というわけでですね、今回はですね、えっ、ー、と、ベントさんのお弁当を注文しました。GPS 機能によって、その人が今どこにいるのかがわかるそうです。注文の品を取っているそうです。動き出しました。これは面白いですね。へ、えー、すごい。電話もできるし、メッセージもできるそうです。あ、れこれ、顔写真見えるのいいね。こういう人が配達してるのかというのはですね、わかるのはかなりいいと思います。電車で配達してるそうで、GPS を使ってですね、マップですね、どこにいるのかというところをですね、このデータを見ますと、残り1分で到着するそうです。全然 進んでないぞ進んでおりますおっと早いぞ早いぞ早いぞこれはこれは面白いなゲームみたいで面白いですねさてこの地図上で見ると次が右に曲がります残り0分で着きますはい右に曲がりますいいよいいよ近いですよなんかもうホラーみたいな感じですねこれねあとはきなりに行けばもう多分ねもうその近くまで来てると思いますちなみに、えっと、玄関で、ね、受け取るという形にしておりますここで多分来るぞ来るぞ タイムがあり ま, すならないななりましたはい、はい、というわけでですね到着しました初ウーバーイーツベントスのフラのワイン漬け弁当です はい。b ーバーイー s 頼んで、食べました。なんかこういうシステム面白いなと思いました。GPS で、その配達員の方が、ルートを辿っていくところ。私は玄関にやったんですけども、配達員の方がですね、ウバックから監督が注文した弁当ですね、出す際に、こっちですねって言ったから、近くで一緒にセットとしてですね、出したがために GPS で止まってるなーってところがですね、アプリを見た後なんですけども、配達員の方ね、顔写真付きで出てくるんですけども、お立ちん的な感じでなんかプラスするところがあったんですよね。だからそういういところでもなんか たたりするなと思いました自分が頑張ったら頑張っただけ報酬が得られるという仕組みはとてもいいと思いますでなんかいいなと思ったんですけども、まあ、監督ウーバーイーツの配達員になるためにですね一つ致命的な弱点がありまして。 地図が読めないところですね。いや、それ以外は多分ね、店はいいとして、個人の家とかだったら、もうその場所をぐるぐるぐるぐる回って、もう注文してる人は、なんだこの配達員なんでこんなぐるぐるまたここを出つのってね、言われそうなんですよね。というわけでですね、なんかアドバイスをしてくれるなんか、相棒かもしかも AI がね、搭載型ヘルメットみたいなのがあればですね、話は変わりますが、というわけでね、興味がある方はですね、UberEats の配達員ですねなってみてはいかがでしょうか。そして、UberEats の利用ですね、まあ、多少ですね、 配送料とか手数料かかるんですけども自宅で好きな時に好きなタイミングで好きな時間にですね設定することによって配達人が来るので美味しいものを食べれるということでぜひともそういったサービスを使ってお腹をですね満たすのはいかがでしょうかはいというわけでですねえー今回ですね Uber Eats を解説あと注文ですねしてみましたえぜひこの動画 で, ですね参考になっていただければ幸いですもしよかったらいいねお願いしますチャンネル登録もお待ちしておりますではまた次の動画で会いましょう まだやっぱりその 適, 度、ね、適度な運量にもなるので、UberEats のうば、うばかつ、あうば、うば、うば、うば、うばじゃなくて。